ところにピンが切ってあります約170ヤードオーバーすると開始が非常に難しいホールですお、フェードかかる。ちょっと左あ、ショートだちょっとショートしてしまいましたこれはパーでしのぎたいところ さあモエカ選手ピンチしのげるかしっかり寄せてパワーを取りたいところですおお、ナイスアプローチナイスパーさあパワーを取りました ワンアンアダーです、8番終わってワンアンダー、感じ9番パー5になってます、左ドック、狙い目は正面の一番左のバンカー、あ左って木の横のバンカーじゃなくて、えー、と真ん中のバンカーかじゃ、真ん中のバンカーが狙い目です、お、うん、お、言われた通り、ナイスショー、素晴らしい。 選手絶好のポジションにつけておりますここはしっかりとフェアウェイ真ん中をキープしてパー5なのでバーディーを取って2アンダーで終わりたいところちょっとダフり気味でしたが真ん中ですナイスショット残り90ヤード番手は 46度、残り90ヤード、ここはビシッとつけてバーディー取りたいところ、ピンは手前でちょっと難しいですが、おー、ナイスショー、落ちてくんなよ、ステイデア、ナイスショー、さあ、モイカ選手、バーディーチャンスです。 えー、目は右から左に流れてますこの18番は右から左に曲がるんじゃないかと OK ナイスパーまっすぐやったね、えー、後半10番ホールパー4です、えー、真ん中で行ってくださいなんとプレー開始してからまだ9ホール終わって1時間経っておりません すごい速いペースですうん、ちょっと左バンカー方面バンカー入らないと止まるかおフレンドリーバウンド右に跳ねてフェアウェイキープでしたフェアウェイ残っております146ヤード8番アイアン えー、ここは目が、えー、手前から奥に行ってるので5ヤードほど短い方がいいと思います目の強い方ですあ届いてるか届いてるかあちょっとショート、えー、10番のこのグリーンは手前から奥に目が順目となっていて なかなかこれは上りに見えるんですが、えー、フラットみたいな感じでいいと思いますさあパーセーブなるか、はい、おいい感じおお入った<笑>すごいね今日は なんとチップインバーディーでしたこれは、えー、右ドックのパー5になりますで狙い目はあの右の大きいユーカリあるでしょそのユーカリの一番左端、えー、10ヤードぐらいがいい感じ だから、あのー、正面のバンカーからの右エッジからフェードかける感じかな、うん、おーちょっと右に出てしまいました で, でも木は越えてたからか当たったえー、右ラフに来てしまいましたが。 フェードヒッターなのであまり心配ないでしょう200ヤードフェアウェイに戻したいと思いますおーフェードかかってるナイスしょ、えー、残り124ヤード9番アイアンですピンの、えー、左3、4ヤードから行ってください またもナイスショット。こっちら良かった。はいどうぞ。下りのスライスラインバーディーパッドです。さあスギアンダーにしたいところ。欲しい。ナイスパー。ツーアンダーキープしております。ええー、12番パーフォーにやってまいりました。 えー、左ドックです、えー、狙い目は、えー、右バンカーの左10ヤードあまり左に行ってしまうと2打目がスタイミーになってしまいます、えー、フェアウェイ右キープでうんフェードかかってナイスショー素晴らしい残り160ヤード です、えー。ピンポジが手前で難しいんですが、えー、ピンの左2ヤードぐらいから攻めていってほしいと思います。ああ、ちょっと左に引っ掛け気味。バンカー超えるか。あ、超えた。お、フレンドリーキック。お、寄ってる寄ってるピンに。フレンドリーキックでした。<笑>ラッキーでした。バンカー入りませんでした。 十二番グリーン上です。バーディーチャンスです。えー、スライスライン。さあスライスの度合いを読み切れるか。スリーアンダーなるか。思ったより曲がりました。ナイスパー。あさあ難関十三番、えー。ここはホール長いのと。 えー、っとフェアウェイ左半分キープしないとえ傾斜右に傾斜になっててみんなラフに行ってしまいますだから左半分をキープしてくださいん言われた通りナイスショットああ、右にキックしたねまあ大丈夫だと思います萌えかん選手、13番ティーショットナイスショットでした。 残り188ヤードクラブは五湯だけど短いとちょっと五湯じゃちょっと短いんじゃな い, い7絶対いだってあのピンが手前やから、うん、手前でいいからうんだろおにフェードがかかって あーちょっとショート、予想通りのショートでした、えー、ここ、なんとか13番難関13番パーでしのぎたい激曲がりスライスアプローチショットですおいい感じだけどちょっとショート、ショート、あーまだちょっと大変なパーパットを残してしまいました。 さあ難関13番、これも結構スライスすさなパーセーブなるかおー、ナイスセーブ、ナイスセーブ、難関13番パーセーブしました、2アンダーキープしております。